になりたかった独り言をつぶやいた知らないうちに冷めてしまった紅茶とクッキー扉の外で声出していつしかーうも忘れて届かないその言葉に首を締めつけられてんのなんで みたいになりたかった独りごとをつぶやいた知らないうちに飽きてしまった後悔も全部扉の外で声出していつしか理由も忘れて助けないその言葉に決めつけられていてんのなんで何回だって待ってたんだ知ってる生存本能だって分かってるをやってる食らってる稼い奪ってる個性腐ってる night